徳島県のの慢性腰痛専門辻生体院長の辻長です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます今回、YouTube を見ていただいて、椎間板ヘルニアで歩くのが辛い、動き始めが痛い、腰を曲げるのが痛い、本当に痛み、しびれで悩まれている患者様から問い合わせがあってご覧いただいたんですね。で治療していてい 私の施術風景を途中からですが撮らせていただいたので、椎間板ヘルニアの痛みを少しでも早く治すヒントになれれば幸いです。施術風景を見ていただく前に、今回の患者様は、この腰椎、椎間板ヘルニアのレベルを1から5段階に私は分けてるんですが、今回は2段階目、全部足のしびれが、足の強場ですね、膝を伸ばして足を上げることと、腰を前屈した時に腰の痛みやお尻、足のしびれが起こる。 姿勢とと動作っていうところを見ていいうこを見くんですねお仕事で、まあ、重たいものを持ったり、まあ、中腰になることが今まで多かったと姿勢も反り腰状態になってしまっているんですねなぜこの中腰や重たいものを持つ椎間板ヘルニアになりやすいのかそれを今から模型を使って説明をさせていただきたいと思います椎間板ヘルニアはまずこれが背骨の4番5番としてえこの骨 前側ですね、前側が潰れてしまうことによって、ここに椎間板がブチュッと飛び出して、この横の神経を圧迫するのが椎間板ヘルニアなんですね。もう一度いきます、この骨とこの骨が潰れてしまうことによって、後ろの椎間板がブチュッと飛び出して神経を圧迫する、これが椎間板ヘルニアです。腰椎の4番、5番5 もしくは5番、仙骨の間、飛び出して痛みが起こることが多いです腰、お尻、足の太ももの後面、ふくらはぎの外側、すね、側部に痛みがきます3番、4番間のヘルニアが起こっている場合は大腿神経というのを圧迫して股関節の前面や太ももの前、膝周囲に痛みがきます。今回の患者様は 後面ですね4番5番番番もしくは5番1番の手術になります反り腰の方が椎間板になりやすい理由は骨盤が前に入り込んでしまうことによって腰椎も過前湾するんですねそうなってくると股関節が屈曲して詰まった状態さらに腰椎後ろ側も詰まった状態常に骨盤股関節腰椎がロックされて動きがない状態になりますその状態で 重たいものを持ったり中腰で同じ姿勢デスクワークでずっと座りっぱなしになっていると徐々に徐々に椎間板が飛び出してきて神経を圧迫する状態になるんですね椎間板ヘルニアを治すために腰椎を入れ込むという考え方ではなく骨盤の動き股関節の動きを良くすることによって腰椎部分への負担を減らすっていうのが 最も椎間板ヘルニアを早く治す方法なんですね今から模型を使ってさらに詳しくお話をしていきたいと思います腰は骨盤が前傾前に倒れることによってお尻とお腹が突き出た状態になりますその状態から股関節が曲がりますでこの曲がった状態だと下を向いていることになるので体を引き上げるように腰椎がかぜんしてきます この状態が反り腰なんですね。常に骨盤と腰椎が動かない状態で重たいものを持ったり同じ姿勢を繰り返したりしているとヘルニアになってしまうんですね重要なのはこの腰椎下前腕を改善するというのではなく骨盤を元の位置に戻して股関節の屈曲位を取ってあげることによって自然と腰椎の下前腕っていうのが修正されていきます ですので、すの痛みがある場所ばかり注目しているといつまでも治らない理由はこの骨盤の動き股関節の動きをしっかり見れていないことにあるんですねこれからお見せする患者様の性質動画はまず最初治療する場所としてはお尻側痛い側ではなく骨盤の前面股関節前面を治療していきます お腹側にある大腰筋と腸腰筋という筋肉の筋肉の境目、もう1点は大腿直筋と腸骨筋が交わる筋肉の境、股関節の後面、お尻の筋肉が股関節にこうつくんですが、場所として、股関節っていうのは1つの袋なんですね、ですので、お尻側も股関節になるわけです。同じ袋なんですね 股関節のお尻側の股関節周囲の筋肉を治療することによって股関節全体の動きが良くなるんですね屈曲位だった股関節が元の位置に戻りますそうなると骨盤の位置も自然と元の位置に戻って腰椎、下前腕が修正されていきます股関板部分に対しての負担が減るので痛みもそれと同時になくなっていくんですね 実際に今から施術動画をお見せしますので椎間板ヘルニアの治療ってこういうふうにするとよくなるんだなと参考にしていただければ幸いですそれではご覧ください痛いところばっかりにどうしても注目してしまうので、うん、お尻が痛いだいたい痛いのって後ろが痛いことが多いじゃないですかほとんど肩こりでも背中でも手ののところ全部腰っていうか背面ばっかりでしょ ただその背面面をずっと支えてるのは前面なわけですよねだから動きを制限してしまうと当然それであの負担かかるのは腰だったりするんで硬さを全部取っってあげて動きを出してあげて腰への負担を減らしていかないと、うん、結局その腰の部分だけ綺麗に治ったとしてもまたすぐ戻るん、ねあそう で, すかうん、でちょうどここがこの股関節、まあ、横側とこの前ですね、はいはいまあ、ここでつこながってるこう大体直筋っていうこの筋肉。 腸骨筋っていう股筋肉をこうの間境ぐらいですねここが境になるんですか硬くなりやすいんですよ こ, のここをちゃんと刺激入れとってあげて可動域をまずつけるっていうイメージですね全面やってあげて、まあ、緩めて、はい、でその後にまに、あ、お尻周りっていうのも一緒に緩めるともっと痛みがグッと取れるん で,、はいはい、でこの辺り股関節とかの付近はあんまりガイガイやるとこう湿気とか血管とか。 こ細かく緻密に通ってるんで、はい、逆にこうしびれを引き起こすっていう可能性もあるんでよしこっち上げ ま, す、はい、まだいけます こ, のぐらいね、これぐらい、はいはオッケーこれだったらね一度これで十分上がってるんで、はい、一度立ちいってみましょうか、はい、腰前屈してもらってで、さっきよりいくようになってるのでうう、ね、はいこれでも痛みこんなに感じんねそうですで触ってないでしょ腰ははい痺れも前ほど出ない弱になってきたね上げましょうか、はい、こういう感じで、はい、で、お尻で痛むところってこういう上部か下部中部か下部 全体です か, うう か, ううか上目上目上目やねこ こ, この辺りこの辺り、ねうん、ただね股関節の動き悪いんで、はいはい、まずこの大天使っていうこの骨ね、はい、で股関節ってここじゃないですか、はい、前側で言ったらここの股関節って意味わかります、えー、股関節って一つの袋なんですよ ふくろふくろまあ、言ったらこう空洞ねなかお肉があるんでこういうふうに見えないですけど、はい、言ったらお肉全部取ったらこれとこれは同じ骨なんですよね、はい、ここにある骨とここにある骨は、はい、なのでこっちが硬くて動き悪いじゃないですか股関節のあぐらかけないんで、はい、こうなってくるとこいつ硬いってことは自然とここも硬いんですよ、はい、で今 度, 今度はここの骨っていうのは筋肉がこうつくんで。はい はい、だけ痛いのはここかもしれないんですけど、はい、改善していくポイントとしてはこっちの下目をやってあげるとこっちの痛みが取れてくるっていうだ痛いところっていうのは患部患部っていうのはこの痛いところのことを患部っていうでしょご自身の中で痛いところっていうのを最初からぐりぐりぐりぐ り, ぐりやっちゃうと余計痛くなる可能性があるのでまず周りから見ていって動きが良くなって痛がなくなったら無理にこっち触らないほうがいいんですよ今は最初は、ねかはい えるね、はいオッケーですこれで一回立ち行ってみましょうか立ってもう一回前屈してみましょうかはいうんいいですねはい立って降りて立ち行った時にビューグッとなんねも最近もここ23日ぐらいからもう のの都度ほんの都度度だったらめっちゃいいようになってますよ、ね、角度的にもさっき30ぐらいだったかな、ね、今だったらもうほぼほぼ90近くぐらいまでは、ねはいまあ、80ぐらいですか ね,、うん、ね780ぐらいかな。 あ、別に無理せんでしょう無理して最後までつけっていう話でないので、はい、確認したかったのは、まあ、ヘルニアヘルニア割れてこう痛みがきついじゃないですか、はい、で整体院とか来てあのほんまにようなるんかっていうのがあるでしょま、まあ、みんなあるんですよ、うん、みんなあるんで、うん、実際にじゃあやってみてこう変化っていうのが出るかどうかっていうのは、うん、もう言ったら効果がないとここ調整指導権何回か来たらよくなりますよって伝われたって。うん 本人さん納得できないじ言われたってこっちの視点はこれ何回かしたらよくなりますだって言って痛い変われへんやんってなったら<笑>意味ないじゃないですか、うん、だから最初の覚えとってもらったと思うんで、うん、あれが大体まあ こ, こんだけいくよと、はい、足もこれが上がるよってなったら、うん、言ったら可動域が十分上がってるんで、うん、その間痛くなくなるじゃないですか。 は最初の初動 の, 初動の30度ぐらいとかでう、はい、って毎回毎回迷ったら、ね、そもそも深いところまで行けないんで、はい、この手前で毎回毎回痛みを引き起こすんですよ、うん、だから今だったら大体90度近くぐらいまで動くようになってるんで、はい、ってことはこう動き始めも、はい、あの可動域が増えてる分その間の分は痛くないんですよ、うん、ただじゃあ今度90度以下まで行こうとすると痛みが。 起こるかもしれないので、うん、じゃあ今はもうそこまで無理せんでいいですよっていう話ですね。うん、やっていくと楽になるっていう話です。順々に取れてくれたら順々に取れてくれたら一番ベストですね。ねはい。だこの戻りっていうところをなくすために、まあ、言った YouTube とかでああいう動画で、ね、ああ、こんなしようってよっていうのを言ってるん で, で、今の状態だったら、そのさっき言った僕の動画見てもらって来てもらったって言ってましたけど、ね 痛いじゃないですかさっきのストレッチやると そ, それはもう無理してしない方がいいので、うん、じゃあ何せなあかんかっていうとこの前側の筋肉をほ ぐ, す、はい、ほぐして、はい、後ろの負担を減らすっていうことをしていくわけです、はい、今回の痛みに関しては、はい、僕のストレッチって全部後ろじゃないですかあ前もあったけど、はい、前のやつもあったけどどっちかっていうとあの前のやつをやるべきなんですよ、はい、できないっていうやつ何、はい、でできないかっていうと硬いからその分硬、はい、い分後ろに負担をかけてるんですよ そうかみんなできないやつって面倒くさくてしたくないじゃないですかそ逆でただそのできないものに対できない動作に対して痛みがあるならやっちゃダメなんです、ね、痛みっていうその自分ご自身がこうヘルニアで感じてる痛みがあるじゃないですか、はい、それをストレッチの時にやって起こるようならしない方がいいんですけど、まあ、そうだけどさっきの前のやつは「硬い」っていうだけで。ね 出るわけじゃないでしょう、うん、痛みが。だから無理せん程度にそれを続けていきましょうってうことなんですよそうですで最初言った僕の動画を見たあの1本2本目ぐらいのやつは痛みが起こるのでできるけどしちゃいけないです、うん、ああしないか、ね、そうです最後言ったやつは硬いからできないけど、ね、痛みは出ないので、はい、頑張って今後のためにやっていきましょうまあ言うと前屈が痛いの で,、うん、で場所も痛みが出てる場所 っていうのは、はい、まあ大体4番5番あもしくは5番1番っていうところの、はいまあ、ヘルニアの部分になりますただ今日に関してはもうほぼ僕ここは触ってないんですよです今はまだ痛みがこうビリビリってこうきついし、はい、朝何とも言えんようなきつい痛みが起こるじゃないですか、はい、なのでもりくりここをいじるっていうよりはここに対して負担かけてる場所かどこかな と,、うん、ということを考えると骨盤周囲全体っていうのを考えていくんですね、うん で痛みが起こってるのはこの辺とかお尻のこういうライン、うん、けど骨盤っていうとこれ一つでしょ、ね、股関節って一つなんですよ、ね、名前もほら腸骨座骨とか恥骨とかって名前が違うけど、うん、骨盤っていう意味では同じ股関節ですよねこれってなん で, で痛みが起こるのはこういうお尻とか腰とかこういう仙骨のところ、はいうん、なんですけど明らかにここの動きが悪いんですよね で開いいたたににここにうわーってこううわっってつるよなな形があったじゃないですか、はい、悩みとしてはこっちやけど、はい、動きとしてこっちが悪いってもあるじゃないですか、うん、で僕最初やってあげてこのおなかりとかこの股関節とか太ももの前っていうのをやってあげると足が上がるようになったでしょ、はい、で両方やった時に前屈もしやすくなって、はいはい、でかつじゃあこっちが緩るんだけその今度反対側周囲の股関節周りの動きも一緒につけてあげてってなるとまたさらにきる。 はい、で今日見た箇所でいうとこの股関節周囲のこう可動域ですね、はい、内側に全然入っていかないので、はい、まずは骨盤の動きを良くしてあげる、はい、で負担を減らして、はい、ここの腰の部分に負担がかからないような状態を作れれば飛び出してても別に問題ないんですよ、うんうん、常にああっこいつを入れ込むじゃなくてさっきも言った通りにこいつがギュッと出てるから、はい、こいつを入れ込むっていう考え方じゃなくてこのまっすぐこうなってるのをこうするとか。はい まあ、そういうい意味です、はい、積み重なってできているものなので、はい、多少今、今めっちゃ楽ってなったとしても、まあ、戻りっていうのがもしかすると出てくるかもしれないので、はい、今、さっきやったボールとかもちゃんとやってもらって、はいはい、極力早く治るように、はい、いかがだったでしょうか、あなたのつらい椎間板ヘルニアの痛み、しびれが少しでも早く治るように、今後も動画を更新していくので、 ぜひご覧いただいて参考にしていただければ幸いです更新した動画がすぐ見えるようにチャンネル登録つらい悩みがあられる方はコメント欄にいただければ誠心誠意を持って対応させていただきますのであなたの悩みをお聞かせいただければと思います長い動画になりましたがまたご覧いただければと思いますそれでは失礼いたしますさようなら